に活動されている花の蘭さんとフォローさせていただき、えー、参加していますこんな状況ですけども心一つに一致団結して精一杯踊りたいと思っています演武士部曲は新曲奇跡ど ん, なの困難どんな困難な状況でも奇跡を巻き起こして乗り越えていきたいと思いますそして今日この会場の皆さんそしてこの大子町に 素敵な奇跡が起こることを信じ、援護したいと思っております。それでは参ります。とりあえず、会場の皆さんに、ラ Oh, oh, oh. おはようい Yeah. 夜たをまらき花で花の味を急ぎまじをとってささおみやさあのぼっと一緒夜空を短い空を咲いて日ざしにし